ウプラジニ 6, 1, 1この第六課では名詞や形容詞はのけておいて代名詞の書変化だけに集中します代名詞は短い上に変化が激しいのでその変化形は丸暗記するしかないんですよこちらは代名詞の変化表です 今すぐに全部覚えろとは言ってませんよ。でも、課題を出すことにします。カラーペンを使って A4 サイズの紙1枚にこの表を書き写してください。色だけは守ってほしいんですが、あとは皆さんの美的センスにお任せしますね。書きたくない人のために解説文に表のデータリンクもつけておきましょう、一応。では、 ひょうの代名詞を一行ずつ日本語に訳していきましょう。やはちょっと待って、疑問詞はどうするああ、そうだ、疑問詞もか。じゃあ、くとはだれが、しとはなにがかなはい、いいですよ、次。や、われが。て 君がおん彼があのこれがそしてあな彼女がオがケーです性格は私が訳しましょうなんでちょっと複雑だから間違いやすいからねわかった性格の裸の形は裸っって忘れちゃったあああれか 前置詞のついてない形だ。でしょでは、その裸の形はのを意味するけど、所有形容詞と所有代名詞も同じ意味ですよね。はい。ここで一つ大事なこと。私の部屋とか彼女のカバンのような表現は、まや、コウムナタ・ギヨ・スウムカつまり所有形容詞。 所有代名詞を使います三人称の形は性格と同じだよね使い方が若干違ってるんです性格形は英語の「オフ」に相当するので英語で説明した方が分かりやすいかな「ミニャ」は「オフ」「ミ」「ティビャ」「オフ」「ユー」「イヴォ」「オフ」「ヒム」か「オフ」「イッ」 よ、of、her を意味します。そして疑問詞も、かを、of、whom、ちを、of、what になります。じゃあ、その下にある、にを、にをって何ああ、これですか。母音で始まる代名詞は、前置詞と組み合わせると、言いにくくなったり聞こえにくくなったりするので、n を、 区切り音としてて使っているんです同じことは英語にもありますよ。ほら。I have a pen.I have an apple って習ったでしょはあめんどくさいな。先生のロシア語なまりの英語もちょっと癖が強いしね。ごめんごめんそこは我慢して。へい。この N はよく出てくるのですぐに慣れてしまいますよ。他の社格の場合でも同じです。 これは一つのルールなんです。なるほど。さあ、次からは自分でやってみて。はい。かむ、だれに。ちむ、なにに。むにわれに。てべ、きみに。いむ、かれに、それに。いえい、かのじょに。 いいよ。かぼ、かれを。しと、なにを。みにゃ、われを。ちびゃ、きみを。ぎぼ、かれを、それを。いよ、かのじょを。けんだれで チェム、なにで、むのい、ワレで、タボイきみで、イん、カレで、それで、イェイかので。このでの意味は道具ので。だけど先生、生き物も道具になるのなるよ。人だっていろんな意味でまるで道具のように使われたりする。 いやなことかもしれないけどそれも現実だとすればそんな現実を表すのも言語の役目ということになるかなあー深いさあいよいよ最後の角全地くだあこん誰についてあちょん何についてあばむにわれについてあちべ 君についてアんにょん彼についてそれについてあニー。に彼女についていいぞ全地角形は裸の形がないから n はいつもついてるよ言われてみればそうだねちなみにこの表は単数形だけですああ複数形もあったねそれ今やるまさかまた今度ねわあ助か